<笑>どうもマックスおはようございますラスカルでございます今日はねももうのは見えているんですけど久々にねマクドナルドさんのメニューを使った企画となっております<笑>というのもねギネス記録にハンバーガーが3分で何個食べれるかっていうまあそういった記録があるんですけれども一応ねギネスではハンバーガーが12個 という記録らしいんですよねで今日はね僕もその記録に挑戦しようと思いめちゃめちゃ買ってまいりましたちょっと企画の準備をするので少々お待ちくださいはいということで本日用意したのがこちらでございますハンバーガー20個でございますいやめちゃめちゃあるんだけど<笑> まあ、ちょっとね、動画見た感じだと、もしかしたらね、ちょっとマックじゃないかもしれなくて、記録っていうか、まあ量とかはね、若干異なるかもしれないんですけど、今回はね、ハンバーガーの早食い記録として、こちら20個用意いたしました。いや、めっちゃある。<笑>とりあえずね、えー、<笑>とりあえずね、あの、記録やる前にすべてね、包装剥がしていきたいと思います。 はいてことで今食材の準備が整いいましたいやードキドキするなーこういうチャレンジなんかねやっぱ毎回ドキドキするんですよね、まあ、牛丼の時もそうなんですけど3分でいくつ食べれるんだろうちょっと本気になんないといけないと思うので頭にね今日はタオルを巻いていきたいと思います、えー、よいしょ 今回行う早食いもしくはあのいつも行っている大食いなんですけれども命のね危険に変わる場合のある事故が起きる可能性もございますのでねこういった行為は絶対に真似しないでくださいじゃあちょっと早速3分間で始めさせていただいてもよろしいでしょうかちょこちらにタイマーをセットしてありますのでいきます321はいっよし うん。うん、っうわりました個あっうわ、ね、っうわっうわっうわっうわっうわっうわっうわっうわっうわっうっうわっうわっうわ個うわっうわっうわっうわっうわっうわっうわギリわギっリギリギリうわっうわっうわっうっ ただね、まあ、あの、大会の方は、こう、食べ終わった後に、毎回ね、口の中を確認するために、こう、見せたりとか。まあ、今回やった方法とは若干異なっているので、まあ、そのギネスの記録のね、個数とは、ちょっと比べられないかもしれないんですけれども、数としては、13個完食という結果になりました。ただね、まあ、この、まだ残ってますけど、はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょと。もちろんね、これだけじゃないので、 またね、追加で食べていきたいと思いますちょっと普通にハンバーガーゆっくり食べたいな<笑>うんうまいなやっぱりねあの何個食ってもうまいものはうまいうん ストロー忘れちゃった持った持てきます忘れてしまっていたよとりあえずまずねコーラの L サイズでよいしょとだから今販売してるラムネシェイクだっけこれの M サイズいや。コーラ飲みたいよねああうめ<笑>なんかね 早食いすると変なところに力使うんだけど今ね肩がめっちゃ痛いなんでだろうこれいっててててそして今ね期間限定で出てるあのチキンタツタとのチキンタツタの明太チーズ買ったんでとりあえず普通のチキンタツタから見えるかなようまそうあっい うん、まっえ久々に食べたけどこんなお肉やらかかったっけ、うん、チキンタツタんめっちゃおいしいんだけどジャンクなマック感がないなすごい上品これはこれでもちろんおいしいですこれが明太チーズあっ明太見えるかあちょこぼれそうだなこっちにね明太ソースになんかね、スライスチーズが中に入ってます うんうんなんかすごくもったりしてる感じ全体的にまろやかだけっていうかまろやかが多すぎるからこ明太の方ももうちょっとピリ辛でもいいかもねうんこれ ラムネシェイクも<笑>あれの味がするあの昔あったやつ名前がわかんないんだけどまあそのまんまなんだけどあのラムネ味の棒アイスの味がする<笑>なんて言ったらいいかわかんない<笑>うんなんか僕 これ、ディステルじゃないですよ。あの、マクドナルドさんのこの、冷めるとさ、口の水分を全て持ってかれるようなこのバンズ。いい意味でチープな感じがもうめっちゃ好きなんですよね。さっきみたいにチキンタってたら、あの、ふわふわって、もちもちっとしたよりかは、だからこっちの方がね、あー、俺今マック食ってなって気がする。<笑>うん。そしたら、 エビフィレオかな、まあ、紹介するまでもないと思うんですけどみんな知ってるこのエビフィレオねはいエビフィレオでございますうん相変わらずうまいねうんなんかエビ変わった なんか前よりもプリプリしてる気がするんだけど、気のせいかな久々だから気のせいグランクラブハウスあれ俺食べてたよね。え？食べてた ?1 万円企画の時絶対食べてたよね、これ。全然記憶ないんだけど。 トマトとかレタスとかねちゃんと野菜が入ってる方はがうまうんこれラストのハンバーガーうん皆さん朗報です20個目のハンバーガーでもうまいうんこれでね バーガー系ラストでございます。手に焼きバーガーを。うん。うん、やった。もうこれは説明いらないぐらいうまいよね。うまっ。ふうん。いやー。 お腹いいっぱい、はあ、ごちそうさまでした今すべて食べ終わりましたうんまあなんとかね目標のギネスの個数は超えることもできましたししっかりおいしいバーガーもいっぱい食べれたんで今日は大満足でございますはあ、はいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします